どうもコシですハイファイブ何が人生を変えるのかそんな疑問皆さん持ったことってありませんか確かに長い人生生きていればある瞬間で人生が変わることってありますよね例えば誰かと出会った時新しい何かを学んだ時そして何かに気づいた時 人生が変わる瞬間皆さんはどういうものが人生を変えると思いですかさまざま人生を変える要素というのがあるんですが今日は私の人生を変えた要素に関してお話をさせてくださいまずこちらをご覧くださいこの背中の傷 この傷が原因で私は中学1年生の頃学校に行くことができませんでした中学2年生になり学校へ行くと友達との学力の差は圧倒的に広がり私は底辺と呼べるぐらい学力は最低のものに下がっていました 皆さんは期末テストで0点を取ったことってありますか正真正銘の0点ですよ私は2度あります数学と英語で0点を2回取りましたそんな時私は周りの友人を見てこう考えたんです 彼らの頭の脳みその作りと私の脳みその作りは違うんだと思いました彼らは物覚えがよく応用もすぐに転換しすぐにハイスコアを取っていきます勉強の時間もきっと私よりも短く済んで努力も少なく彼らはハイスコアを獲得しているのだと私は思っていたんです私が高校に上がる頃私はバイクというものに目覚めましたバイクを乗るのが大好きだ たんですね、そしてバイクは物なのが壊れると大好きなバイクに乗れませんしかもそのバイクをバイク屋さんに出すお金を持っていなかったんですそこで私は考えました自分で直すしかないと思ったんですそして私は本を読みインターネットで調べ実際に自分のバイクで試してみて修理を行ったんですその間中私はつまらないと思いますか 反対でですよね楽ししくて仕方がありませんでしたそして初めてあのバイクを直した瞬間の感動を私は今も忘れませんその瞬間私は気づいたんです情熱こそ人生を変えるものだと。 その後私に何が起きたと思いますか私の同級生は私にタバコ1箱をあげるからこのバイク修理してくれこの改造をやってくれと私に依頼が舞い込むようになったんですそう、情熱でお金を作ることは可能なんです。 それから時はたち私は自動車の整備士専門学校に入りましたバイクの整備から自動車の整備へ関心が向けられたのは非常に自然な流れだったんです私はそこでベルヌイの定義やフレミンゴの法則そしてパスカルの原理などなどの方程式を学びますがそれを解くためには算数の知識が必要だったんです そして私は算数を勉強し始めたんですがその時私はつらいきついストレスを感じてたと思いますか全くの逆です楽しくて仕方がなかったんですねなぜか私が学べば学ぶほど修理できるポイントは増えていくからです私はこの瞬間に気がつきました人間は好きなものをするときその成長率は倍化します 結局最終学年を迎える頃私の成績は学校内で。 トップ3に収まる成績になってたんですあの中学生の頃0点を取ってた底辺のやつが学校で3位になったんですよそして私の教えてた友人が私に向かってこう言ったんですきっとコーシーは僕と違うんだよと言い始めたんですねまさしく中学生の時私が思ってたことと全く一緒じゃないですか私はその時気づきました違いを生むのは 好きなもの自分の情熱をグリップしているかどうかなんです情熱を捕まえて初めてあなたは勝ちたいと思うしかしこの情熱 好きというものをどうやって見つければいいのでしょうか私は何が好きなんだろう私は多くこの質問に答えてきましたしかしそのエピソードはまた別のお話でどうぞこの動画面白いなと思ったら高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いしますまた次のエピソードでお会いできるのを楽しみにしております「ハッシュタイグコーヒー」福岡県の人はね多分誰で も, もう知ってる超有名